ありがとうございますじゃあおーいおーいこの声はおーい聞こえるかはい聞こえています確か大王様ですよね聞こえたあ。 快尝尝尝尝尝尝尝尝尝尝尝上次尝無限尝尝尝尝時尝尝尝尝尝尝尝尝尝尝尝尝尝尝尝尝尝尝尝尝尝 マーガイイタトリタチカクニオキナクロキオキャンジュウトビヨセ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 打针也走。欧云你真的很好 哎呀嗨有几个要打好开始出现强大的广 o k 父さんとここに来てからいろんなことがあったなおいこんにちはカムセンにんさんおごはんかすっかり元気になったようじゃなはいあれ他の方たちはいないんですかうん ちょっと人探しに出ていてんな人探しランチさんという以前うちに居候しとった女の人はいるんじゃが最近とんと頼りがなくての天津飯を追いかけて出て行っただけにサイヤ人との戦いに巻き込まれたりしとらんかと心配になってなそれでクリリンやブルマたちにあの戦いのあった場所に探しに行ってもらったんじゃが。 何かかあったんですかさっきテレビを見とったら西の都の中継映像にランチさんらしき人影が映ったんじゃじゃから西の都に行ってもらうためにクリリンたちの帰りを待っとるんじゃよそうなんですねじゃ僕クが探しに行きましょうかおおそれは助かるわいランチさんはとびきりの美人での ーマーがかかったボリュームのある青い髪をしてあるそれからタンクトップに短パンのピチピチした格好をしておることが多いのグフフ思い出すだけでたまらんわいおほん性格はおっとりしてマイペースな人じゃおっとりしてマイペースな人ですねわかりました探してみますえ打 好没关系人 あがさのと同じだあの人がランさんか な, なんかもめてるみたいだけど。 てめぇな俺をなめてんのか出すもん出しやがれって言ってんだよそ、そんなこと言われてもな、なんのことやら蜂の巣にされねえとわかんねえみたいだな<笑>わあ、ラジーさんはレビゲア人やいけないランチさん危ない a b o y t あいつらは俺の大事な地図を盗みやがったんだぞえっ 本当ですかえ、えー、っと、その…いい加減にしやがれこれ以上知らばっくれてると、ドタマ撃ち抜くぞ、えー、す、すいません出来心だったんですじゃ、じゃあ、あなたはランチさんじゃないんですかえランチは俺だえ すい神だっていろいろ事情があるんだよほら早く地図を出しやがれは、はいそ、そのこれで許してもらえますうるせえ死にたくなきゃとっとと失せやがれきふざけた奴らだったぜ とにかく地図が戻ってきたぞ<笑>す、すいませんでしたそんなことはもうどうでもいいんだよこの地図さえありゃあいつの家がわかるんだからなあいつあんやろう修行であちこち移動してるからな人づてに探してたんだ そ, そうなんですね今度こそ 俺に惚れさせてやるぜ。<笑>よーし、待ってろよ。ちょっと、とりあえずカムセニーさんに報告しなきゃ。 阿、yeah? 寞<笑>拉夫三人嘿嘿 どうしそそんな うんありがとうございますほらロードマ啦。チャうーん。 けどどこかに行ってしまいましたえあランチさんならさっき帰ってきたぞえでもあら今呼びましたえあらあなたが亀仙人さんが言っていた悟空さんの息子さんね初めまして私ランチって言いますあ、あなたがランチさんなんですかさっき会ったのは 金髪の人でしたけどああ、それはもう一人の私ですね私くしゃみをすると性格が入れ替わっちゃうみたいで髪の色も変わるみたいなんですえせ性格が変わるんですかそうなんですよ体質なんでしょうかね体質って言葉で片付けていいのかな あ、そうかごはんにはこのことを伝え忘れとったわいすまんすまんはっはところでもう一人の私が何かご迷惑をかけたりしていませんかえとときもおげえいえでも人を探すって言ってたからまさかここにいるとは思わなくて驚きました そうなんですね私も気がついたら西の都のそばにいて状況がわからなくてとりあえずここに戻ってきたんですそ、そうなんですねそうだもう一人の私がお世話になったみたいですしよかったら料理を食べていきませんか久しぶりに腕を振るうと思ってましてうんせっかくじゃ一緒に食べていくといい 知的文章都拿到了喂やっぱりランチさんがいると華やぐの。 やっぱりランチさんがいると華やぐの 修行の旅だ。 の司有先来て看吧こんにどうしてもいいです。 哦哇點解呢個唔到主線啊？喂嗯そうよ。<音><音><音> 等我等等老豆等我去呢度，了哎财品我是你们们先 okay, I don't enjoy yet a b 品。 ありがとう。<音><音><音><音>そうよははい。 你人有啲喜意剛才的星球啊呵反正马上就驗了直到真的绝对那就是说要去本身的星球到了飞嚟飞去呀切！要留在度，依家在了 还有一天一定会真的有人给你看到时候飛你跟我一立场就一来哈哈哈哈嗯<笑><う><笑> 去看一個龍芝設的菲律宾都知道有什麼事啦～ 又有附人的呢度都装饺 仲有富飲，你是 PC 版版的。你看我现在有点小。我现在間房你咪现在在这 雞蛋兩隻盘大家两隻隻啊不是真是你看我当子几犀利啊家企也要特登做個地图俾佢的。我要想勁手 好心眼太睛的妈妈啊ご飯家吴快递来了。 そうか、そしたらブルマさんの宇宙船ができるまでじっくり勉強しねえと な, ん、うん、いやんないらサイヤ人たちとの激闘の末地球は救われた倒れた仲間たちの命を救える唯一の希望である「ドラゴンボール」もまた失われてしまったしかし 神の故郷であるナメック星にもドラゴンボールが存在するとベジータの言葉から知ることができたはるか昔神の家だったという宇宙船を手に入れたご飯たちはナメック星へと旅立つ決意をしたのだった。 もしもしも、はい、もしもしあらごはんくんちょうどよかったわあのさ実は例の宇宙船のことでちょっと相談があるんだけどそ相談ですかボボでいいんですかええよかったら西の都のカプセルコーポレーションに来てくれないかしら は, はいわかりました すかめ、あなたなきう、ナクもしかして、もう、抽選ができたのか、こから、ぼくにて、しながら、いいよ、それは、め、しなが 我哋今集就个嚟呢度先，呢一个快乐这里有一个快乐这里一 集, 到玩到下一集南美星里我一个好乐这里有一个快乐这里有一最最乐这里有一个快乐快乐快乐快乐快乐快乐下乐快乐快乐快乐快乐快乐